大きな古墳がるないけどねあれがちょっと向きがおかしいんやって北向いとるけどね開口がはいはいまたやってまいりました3週連続でございます朝は無駄に行ったんだけどね夕方ちょっと時間がとって早めに帰ってきたんだけど。 前回ね、こ の, の、石菅古墳群の DC ぐらだったかな、まあ、これもあったんだけど、初めて。これはね、ずーっと、わしらが、1 9どうやろ、85年ぐらいか、ぐらいにね、 85年やったのか、わからんな。展望台外周。この外周のところでね、大阪大学の教授の方やったかな。先生受けたんですよ。桜の子平成の通り抜け。それでね、以前、この大宝っていう地区なんだけど、ここ住んでまして、その当時。 どれぐらい、5年、5、6年住んだかなそういう関係でね、ちょっとなんでこうわざわざ、ここで説明会があったのかね、<笑>記憶ないんだけど。なんかね、自治会の方に、広報が入ってね、説明会やりますということで。随分 い, いらっしゃるんだけどね、説明会を聞いた人。それがね、D 軍じゃなくて、この外省の方じゃな、ね、い、 記憶によると、やって春から、その古墳があるかどうかはね、ちょっと見たいと思って。ええー、まえ、あ、いいか、まだ来ましたけどね。どうも違う言うてね、D ィー。四軍をずっと。前回を回ったんだけど。どうも違う違う言うて回ってましたね。やっぱ違ったんですわ、これです、これ。春はね。桜が綺麗だろうね。 どうも記憶ないんだけど、ジャルミチなかったかな、当時。これで説明会があったね、古墳が、どこやったんやろうね。道路をいっぱい積んであった記憶があるんでね。間違いないです、これ、これ、場所は間違いないけど、そら、そうとあるんかね、残ったのかね。 なんかこんなとこぼーっと上がってね、のいっぱい住んであったんだけど、わからんな。上がるにしないかね。あそこに、ね、大きな、ね、石があんだけど、あー、どこか入られんかね。どこか入られませんか。この辺かもしれんな。どうもイメージ的には。入れんかね。 るそうやけど、ね、いいですね。 左はこっち石の、石の置ける石があるんだけどほら、開いてます。これ、置けい石タコはこれを見たのかな当時ねいろんな説明聞いたんだけど 入るようになってるよな大きなほれこれはすごいわ毛布大きいんだけどね石が落ちてるねあらら 当時これを説明をおそらく聞いた可能性が強いね。前回上がってきてね。大体10メーターから20メーターぐらいのやつがほとんど、あの、栄養分が多いっていうのを話してはったんだけど、そう当時ね。それから35年間やそこら以上前ぐらいの時の話だけど。これ説明いろいろ聞いたけど覚えとらんけど。お大きいわ。高 3メートルありますよ、これね。で、土砂が向こうはちょっとね、あー、あとね、これどうなってんだこっちが開口やから、これ開口部かな。ちょっとね、あの石を見ると、落ちたかな。あれ、大きな石落ちてるやろ。あっちが後ろやな。かなり沖の石、こことくれとんだけど、説明にようとそんな話で、 まあ、この辺の付近にね、何倍いたかな。な、二、三百もっとあるかもしれないってこと当時言うてあったんやけどね。さっき覚えてないけど、そんなこと言うてありましたこのうちの一機でこ、これはかなり大きいはずやっていうの、当時も言うてはりましたけどね。このやつ大きいはずや。これ二機あるんだけど、この通りにね。それをね、そこに<笑>説明してあったんだけど。当時はね、どのあの、入り口に積んであって、 中入ったかないや、中に入ってないな。なんか長いこと説明してゃりました、いろんな説明を。えライジ人が作った墓屋とかね、なんか鍋窯が出てきたとか、そんなこと言いたいんにたけど、記憶によると、これ大きいでしょこれ大きいわ。これか後ろなんだよな。まあ、みんな入ってんな、こから。 ぶらぶらはしないけどね。<笑>やっぱあっちが前やな。向こうは開国やな。ああ、だいぶなんからこう手前が埋まってんだ。<笑>天井市が二枚。 ということで、ね、だから高さ下から言うと随分高いぞこれねあれのもっと下やろうからこれ二段三段目ぐらいとするとどうやろう3メートルぐらいあるかもしれん な, いな3メートルぐらいあるかもしれないねあっちの方が空いとんだけど本当はねああすごいわあ安心しましたこれですよこれ。 これをね、見に来たつもりはね全然見渡らんと<笑>あっちが仙道仙道これで見るとかた片袖かね片袖まあ豪族の方やろうけどねかなり大きな古墳ではありますけど はいはい、ありがとうございました。これを見たかったんですか、これは。ちゃうからね。この、1985年前後に見たいような話がね。間違いないけど、これこれ。この道路があったかはちょっと定かじゃないんだけど、なんか 土, 土間をいっぱい釣ってあったんですよ。これとね、もう下かもしれん な, な、ひょっとすると。2機あったんですよ、2機。 こっちかないやだらんかなんこれ可能性あるよこれちょっとねマウンドが高くなってるから。 石はあるんだけどね。崩れてますか、ここ。崩れてました。こ, こは崩 れ, てましたれはね。これも大きなね。見た感じ、塩分やけど。崩れましたか。 うわじゃあこれとあれやったかもしれんね。もっと上になければ。なんかミキミみたいなやその通り。やばいやろ、ほんまに。ええー。こっのパち位置ぐらいな。あれあれ、あれよね。あれ大きちですから。 こんなとこ上がってないよ横から上がったんでね。今、ここから上がれそうやけ、ね、ど。こうかもしれん な, な。ど, どん積んでた。可能性はあるね。2箇所積んであったねやね、ど, どんな。その時のイメージで言うと。これとこれで2機かな。これと。 こっちとねこの二級見たいのかな説明を受けたんかもしれないなそこそこ大きいい英風みたいなのだねしから今から三四十年前に説明を受けた古墳でございましたありがとうございました。